you <music> 遅れずによく来たな関心そのセリフ四国間のカカシ先生だけには言われさーてそれじゃささルールは初めてお前たちと会った時と同じこの俺から鈴を<音声>ただし前とは違って 演習中に俺が出す指示も同時にこ待てカカかし指示出しならわしがしてやるあれエロゼニこんなとこまでついてきたの<笑>お前が失敗せんよしっかり見はへっな、まあ、ヘマしねってというわけでだカかしお前は演習に集中しろ指示出しは 本来なら遠慮するところですが今回どうやら演習に集中しないとこっちがヤバそうな雰囲気だしな<笑>この演習は俺も本気で行く鳴門佐倉覚悟おう始めようぜ加賀シ先生 授業の成果をカカシ先生に見せてやる任務開始まずはカカシを見つけるところから始めるんだのこのどこかにカカシ先生がいるわけですねよし、とっとと見つけてカカシ先生と勝負だ 高橋先生が2人どっちもってこともありえるわよねどっちがどっちだろうと両方ぶっ飛ばせばもん新しい考え方いくぜーさかちゃんえどうしてア部が飛んだところにあっが呼んどいたんだよお前たちの力を見極めるためになただめめになう誰が来よ用が関係ねえ全員ぶっ飛ばしてやる 今回かかし先生の凄さが一体やられたか よし、次だラ何何え何カカシ先生やっぱりすごいっ何はランダン何カカシ先生のすごさが。 ゃ本物のやつを周到に準備しとる。 加賀カカ先生、やっぱりすごいーー<タッ>。今だからこそ、はっきりとわかる。 カカシ先生の凄さがさすがにわしが教えただけはあるのカカシ先生 今だからこそはっきりとわかる。 カん先生の凄さがい今だからこそはっきりとわかるカカし先生の凄さが。 来たか。こつけと。<笑>だから。失望させるなよ、うんうん。さすがに強いわね、カーカシ先生。でも、カカシ先生に小細工は効かねえ。こ校<タッ>から勝負だってばよ。あんたにらそう言うと思ったわ。 <笑>さてとそれじゃ こ, こからが本番だななたにフッそいつは楽しみだ。 <笑>作戦大成功成長したな2人とも。 お前らも強くなったねへ<笑>俺ってばカカシ先生を追い越しちゃったかも何言ってんのよ偉そうに<笑>腹なっちまったそういや里に戻ってまだ何も食べてなかったしこういう場合はやっぱ一楽ラーメンだな<笑>まこれからは自由時間だ ラーメンを思うそれじゃあ俺はこれにて泥む次の任務さてとそれじゃあ私は家に戻ろっかなじゃあひとまずここで解散だなさ久間ちゃん私、ま、早っあいつどんだけラーメンこいしが りとも久しぶりなるほどな。 ついこの前帰ってきたばっかりなのかへへ<笑>そういやお前たちは何やってんだもしかしてで冗談はよせ何でこんなやつと私はただ次の中任試験の打ち合わせでこの葉に来ているだで俺もその試験の係になってっからこの砂のおうお前も大変なんだな大変なんだなって随分と他人事みたいだけどお前はどうなんだよ え何は決まってんだろ中就任試験だよあとはお前だけだぜええー、じゃあもしかしてさくらちゃん長も長女もひなもみんな中任なのかだからお前だけだって言ってんだろ中任になってないのはあとついでに言うと一気上のネジと砂がくれのかはあったく相変わらず騒がしいやつだなお前 そ, そうだ あいつはどうだったんだよん あ, あああの人は 下人、中人ってそんなに悲願お前なんかあのジライ屋様に直々に教わってんだからそりゃそうなんだけどな、ね、でもさでもさ容赦なしとでもそのすごい修行のおかげで随分と強くなったんだろよく<笑>そうだな<笑><笑>あそういえば砂隠れのガーラはもう風影になったんだって聞いたけど あ, あああのその やっぱり悔しいか悔しくないって言ったら嘘になるけどでも嬉しい気持ちの嬉しいだってあいつってば頑張って頑張ってみんなに認められて風かけになってそれってはすげえ大変だったと思うんだだから<笑>嬉ししなると。 まったくお前よし今日は修行終了祝いだいくらでもね本当にイルカ先生